ここでちょっとと宣伝をさせていいいたただきたいと思います、えっと、5月2日、ゴールデンウィークですね、その日に、えっと、水戸の千葉湖で、えっと、イベントをやらせていただけるはずだったんですけど、ちょっとコロナの影響で中止になってしまいました、えっと、でもその代わりに、えっと中市の方であの、秋葉農園でイベントをやらせていただくことが決まりました。 時間帯がちょっ と,、えー、と12時と14時からの2回ステージがございますので皆さん皆さんぜひあの来ていただけると嬉しいです5月4日に水戸駅北口で肉フェスというところで肉フェスというイベントで。 えっと、出演させていただくことが決まりましたその時間は14時からの14時か ら, ましたあ 13, 時から13時から13時から13時40分40分間行いたいと思うのでぜひそちらも来ていただけると嬉しいですいっぱいシンガーソングライターの方とかバンドやられてる方とかたくさん出演されるのでそちらも見どころなん じゃないかなと思うので、ぜひ皆さん遊びに来てくださると嬉しいです。それでは、えっと、次の曲は、